あなたた、ま、かいにおいてあるじを助ける。 こいつこいつあたいとあんた。おじゃく。ごきつく。ごきつく。プラスチックごきつく。こいつあたいとあんた。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 目の前の前人っ<音声> 経験から言わせてもらうえぇ、ー、ここはどこの戦場なの し, しっしっプラスチックはおもちゃか偵察モード暗殺以外の依頼はあたいとあんた 私に見せて鼻指ッ何この感じ未知の世界がお前の頭をあ、うんさつにおちゃくええー